メインパーソナリティを務めるキングプリンス。本番に向けて番組の PR 活動なども盛んに行う中、メンバー平野紫陽の体調面にファンから心配の声が上がっているという。キングプリンスは7月21日にアルバム RE センスをリリースし、同25日の大阪公演よりコンサートツアー、キングプリンスコンサートツアー2021、チルダ RE センスがスタート。 8月11日から15日には、神奈川県横浜アリーナのステージに立った。この際、特に14日昼公演に参加した一部のファンから、平野くん、体調悪いのかなふらふらしてる場面があって心配だった。見てわかるぐらい疲れが出てた。さすがに休ませてあげて。平野くんがふらついてる場面で、メンバーがフォローしていたといったレポートが上がったのだ。さらに、MC 中に座り込んでいて、 ただの24歳の疲れですと言ってたなど、平野から、疲れという言葉が出たとの書き込みもある。一方で、自分が見る限り、15日夜公演の平野は元気そうだった。普通の紫、輝やくんだったと思うけど、といった声もあるため、公演中に体調が増されなかったのかどうかは、平野本人の溝を知るところでしょう。とはいえ、ここ最近、平野に大きな仕事が重なっているのは事実。 キンプリはコンサートツアーとともに、24時間テレビなどの準備も並行してきたものとみられ、平野個人でも女優橋本環奈とダブル主演する映画、かぐや様は小倉らせたい天才たちの恋愛造船、ファイナルの公開が8月20日に迫るなど、多忙を極めているようです。ジャニーズに詳しい記者。平野は映画の PR のため、ここ数日でも、桜井有吉座屋会、TBSK、 8月12日放送や、ピッタンコカンカン堂を、13日放送にゲスト出演。また、24時間テレビの宣伝でもグループで、1億3000万人の小チャンネル、14日放送、行列のできる法律相談所、15日放送、喋ャベリゼロゼロ 7× 人生が変わる1分間の深い言い話合体 s p 16日放送と、日本テレビ系のバラエティに多数登場していた。さらに、 16日には映画が主演を務める24時間テレビ内のスペシャルドラマ生徒が人生をやり直せる学校21日午後9時頃放送がこのほどクランクアップを迎えたと報じられたばかりこの先も予定が詰まっており映画の初日舞台挨拶20日と公開記念舞台挨拶21日に登壇するほか21日は王様のブランチ TBS 系の映画コーナーに生出演 そして前述の通り、21日午後6時30分から22日午後8時54分に生放送の24時間テレビが控えている。事務所は過労死させる気ジャニーズにワインカリ、こうした過密スケジュールに加え、コンサートで疲れを感じさせる発言があったことで、ファンの間で平野の体調を心配する声が上がっているよう。ネット上には相当疲れが溜まってそう。体調が心配だな。 他のメンバーもきついと思うけど、平野のスケジュールは異常だと思う。ジャニーズ事務所はどれだけ紫テロを働かせるのどうか体調だけは気をつけて。事務所は平野を過労死させる気もっとスケジュールを考えてほしいなどと、事務所サイドに怒りをぶつける人まで見受けられる。ちなみに、メンバーの高橋海人は8月14日午後9時に公式携帯サイトジョニー S ウェブのブログ、天のアイドル日記を更新。 横浜公演の1公演目と2公演目の間は、みんな寝て回復してます。笑いと報告し、平野や岸優太、神宮寺優太が仮眠を撮っている写真をアップしていました。こうした少しの空き時間に休息し、過密スケジュールを乗り切っているのでしょう。どう大舞台の24時間テレビが終わった後、25、26日には平野の地元である吉友県でコンサートが開かれる予定。